こんにちは、田洋介ですで今日のビデオは自己満足ができることは素晴らしい良い作品を評価する基準についてお話ししたいと思いますよく自己満足ですからという謙遜ですとか自己満足じゃダメだなっていう批判を耳にすることがたまにありますで自己満足っていうのは悪いことなのかなって言うとそんなことはないと思うんですよね 私が理解している自己満足というのは自分で満足するということを言っていますので、まあ、他にもいろんな意味があると思うので自己満足じゃダメだと言っている方の批判とかそういうことは今一切信じしませんのでご了承ください私があの自分の作をガラッと変いて絵を描き始めた時に自分で満足できる作品を描けるようになるまでに本当何年もかかったんですなので自己満足できるっていうことは すごいことなんですよであの作品を評価する基準として自分が良い作品ができてるかっていうことを知るのは、ね、その評価の基準でまずは自分が満足すすることだとだ思うんですよねアート芸術作品っていうのは自分自身を表現することなのでどういうふうに作品を作っていこうっていう答えは自 分, の中自分の中に答えがほとんど詰まってるはずなので。 自分が満足しないとアートってできないと思うんですよで人の評価なんですけど私の作品を好きな人もいれば嫌いな人もいる何とも思わない人もいらっしゃると思うんですねであのもう広い世界の中に私の作品を何とも思わない人もしくは嫌いな人っていうのはこんなにいると思うんですけど私の作品好きっていう人は割合的にこんだけ 本当に少ないと思うん で, す、ね、であの多くの人に好かれる努力はしないのかっていうとそんな必要はないと思うんですなぜならそんなことできないですから私の作品を気に入っていただいている方々っていうのは私が本当に表現したいものを気に入っていただいていると思うんですねなのでどれだけ自己満足をするっていうことがあの人様に満足していただけるということだと思っていますであの売れるる作作品を作る っていうことなんですけど、私はどんな作品が売れるかなんてわからないですし売れる作品を作ろうっていうのがそれはいいことだと思うんですけど売売れれないい作作品品ががああるるるおかげで、違う作品が売れる場合もあると思います。例えばあのすっごい大きい作品があってすごいすごいあの印象に残って「あのあこれはいいけどこんな大きいのは言わないけど」 その分身みたいな小さい作品をあのご購入いただいたりあとはあのすごい派手な作品がバーンって目についてあのすごいいいな好きだけどなんだけどなんかすごい地味な作品をご購入いただくとかってことはよくあると思うんですよねあと自己満足なんですけど自己満足したものが全部いいかっていうとそうとも限らなくてたくさんあの作品展示した時にあの。 自分が一番嫌いな作品それが一番の人気になっちゃうなんてことはよくあることですよねなんですけどそれはあの気に入られるために嫌いな作品を作ったんじゃなくてあのいっぱい自己満足を基準にやったことによって生まれた作品で嫌いなもの嫌 い, 嫌いなものができてそれがたまたま人気になったっていうことでやっぱり自己満足はしなきゃいけないのかなって思っています というわけで、本当自己満足ができるっていうのは素晴らしいことだと思います。でちょっと話が変わるんですけど、私が立っている後ろにある絵なんですけど、これはあの11年前に描いたもので、その頃豚インフルエンザ、新型インフルエンザなどと言われてましたけど、あの今ほんとコロナ、新型コロナウイルスがすごい流行っていて、今回コロナの コロナの絵って書いてないんですけどなのでちょっと代わりにバックグラウンドに豚インフルエンザの絵をちょっと飾ってみましたなんかこういう豚をいっぱい出てきたりマスクしている人が出てきているような作品でしたというわけで皆さんのお体にお気をつけてお過ごしください最後までご視聴いただきありがとうございます それでは次回またお会いしましょう。さようなら。